出版社が表紙争奪戦で大人気、指名が多いメンバーは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月27日に発売された女性ファッション誌、モアー、集英社、7月号で、キングプリンスが表紙を飾っている。今、出版社では彼らをめぐって、争奪戦が起きていて、 個々の活躍も目立つ。キンプリは2018年にデビューし、メンバーは平野紫洋、長瀬角、高橋海人、岸優太、神宮寺優太の5人。メンバー全員が単成なルックスで、ジャニーズの中でも王道アイドルとして絶大な人気を誇る。4月から1ヶ月にわたるドームツアーを終え、7月30日から10月まで全国7都市33公演でアリーナツアーを開催することが決まった。 最近はそれぞれドラマや映画、バラエティへの出演が増え、個々の活躍も目立つ。金プリを表紙にしたい、勢いのある5人はこんなところでも人気だ。あるファッション誌関係者が語る。最近、雑誌編集者の間で、金プリを表紙に使いたいという声が増えました。今、出版業界は、出版不況と呼ばれ、紙の本や雑誌が売れない厳しい時代です。そんな中でも、 ジャニーズタレントが表紙だとファンがまとめ買いしてくれます。特に、金プリを表紙にすると売れ行きがいいんです。だから、彼らを表紙に起用したい出版社は多いと思いますよ。ファッション誌関係者。かつて人気だったのは、前室のファッション誌関係者は、金プリの表紙争奪戦が繰り広げられる裏側を語る。これまで、表紙にして売れ行きが特に良かったのは嵐でした。5人全員のものはもちろん、 大野さとしさん単体の表紙も反響が大きかったですね。ただ、嵐は2020年末で活動休止し、大野さんも一時的に芸能界を離れています。5人の不在を埋めるように、金プリの人気が急上昇しました。出版社側としても、彼らの人気に少しでもあやかりたいんですよ。全室、ファッション誌関係者。指名が多いメンバー、5人が表紙の需要が急増する中、特に、指名が多いメンバーも、 やはり平野さんは、ソロでも使いたいという声もあるようです。キンプリはみんな非常に人気ですが、平野さんのファンは購買力のある中高年層が多いんです。今後、主演ドラマが決まったら、彼の表紙も増えるかもしれませんね。全室ファッション誌関係者。キンプリはファンだけでなく、出版社の人たちも、恋煩いにしてしまったようだ。取材文スラッシュサイラビー、編集部斎藤敦人。